か結構本当に重量感あって重いですね。ちょっと外側はミルクチョコレートなのかなキャラメルチョコレートなのかなどっちなんだろう。え、うん、はい、スニーカーとかのタイプのようですああ。しかもこれだけのボリュームでこの濃厚さで本当にすごいと思う。これ折るのは無理。すと食べたくなるよう、ね。これだけあるのにん。まあそれも悪くはないんだけど、もう少しサクっとした食感も味わいたかったな。なんでそこはちょっと惜しい。